しては本日はお忙しいところこの土曜日の昼下がりの大変お忙しいところ今日はなんか書きもぎとかで忙しい方もたくさんいらっしゃる中あのお集まりいただきましてありがとうございます、えー、草島慎一です、えー。本日は、えーまあ、昨年、えー、再選をしてからこれまでの議会報告を、えー、させていただきたいと思います。 皆様にお配りしているレジュメと今回11月1日で発行した草の根通信を皆様のお手元に配布させていただいておりますけれども若干今回の主な論点ということで挙げさせていただいたこれに基づいてお話を進めていきたいと思いますますずもってあの日頃からのごご支援本当にありがとうございます。 おかげさまで議会活動をすることができまして今回は遠藤初子議員と2人で会派というものを組ませていただいてさまざまな議会運営ですとか百条委員会ですとかいろんな場で参画して議論を進めさせていただいております、えー、今日はあの私が取り組んできた主に6月9月の取り組みそして、えー、皆様からもいろいろ声をいただいて えー、次の12月議会また、まあ、3月は予算になるわけですけれども、えー、いろんな形を生かしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げますえっ、ー、とそれではあの早速始めていきたいと思います、えー、まずあの今回の、えー、6月9月のこの草の根通信ですが、えー、冒頭に、えー、鴨茂地区の風力 発電は中止をということで、えー、ラブサウルシッチの、えー、約2キロにですね、えー、風力発電の開発が持ち上がりまして、えー、そこについて市と、えーま、しての対応というのを迫るという質問をいたしました、えーまあ、そのところから、えー、お話をしていきたいと思います、えー、ラブサウルシ地チですね えー、これが大山のお下池、えー、のこれ10月の15日ぐらい、今、映像をちょっと流させていただいてたんですけれども、おそのとまの、えーまあ、これ、写真です、えー、今、琥珀町ですね、琥珀町が主に3000羽から5000羽と、最近、NHK でも報道されたんですが、5000羽いると、えー、来ているという報道がありました。 えーまあ、この大山下池は小泊町3000羽、で特に、えー、マガモ、これが、えー、3万羽、えー、来ているということで、えー、ラムサール条約の条件として、2万羽以上の、えーまあ、トライがあることというのが条件になっているんですけれども、えー、そのマガモの2万羽というところで優、えー、に、えー、条件を満たしておりまして、えー、ラムサール条約敷地という。 えーまあ、これは、えー、大山の地元にいらっしゃる写真家の太田武史さんの「水鳥たちの楽園」という写真集の 表, 面 表, 表紙なんですけれども、えー、ここに飛んでるのは天然国の天然記念物に指定されていて絶滅危惧種でもありますがオオヒシクイ、えー、まああのモコハクチョの他にもオオヒシクイ、えー、あとはですね、まあ、このの写真集中に オジロワシがカモを狙っているという、うん、大変貴重な写真も載ってるんですけれどもオジロワシオオタカなどが、えーまあ、あの北海道から、えー、やってきます、まあ、そういうところでもあります、えー、で今あのラムサール締結国会議 COP1414 回目のラムサール条約の締結国会議がちょうど今行われておりましてこの11月5日から13日まで行われております えーまあ、これがあの状況なんですが今回はスイスのジュネーブで、えー、行われております、えーまあ、この、ね、ラムサルシッチに登録してあるう国々が集まってもちろん日本も参加をして、えー、行っているんですけれども、えーまあ、今回の、えー、締結国会議の、まあ、大きなトピックスとしてこのクレッチ正幸さんという、えー、宮城県の栗原市か栗原市にお住まいの ク倉チ正幸さんという方が日本人では3人目でこのラムサール賞のワイズユー賞というのを受賞されていますこの受賞式が7日にありまして一部報道にもありましたあのこの資料の中にですねこのラムサールのこの資料があるんですがその後ろに えー、このクレチさんからこの反対運動に対してのメッセージも届いております、えー、大変あのまあ専門家ならではのメッセージ、えー、ではないかと思いますの で, 後であのでゆっくりご覧いただきたいと思います、えー、実は、えーまあまあ、このラムサール条約というのは1971年にイランのラムサールっていう都市で開催された国際会議で採択されて えーいるまあ、湿地に関する条約でありまして特に水鳥の生息種として国際的に重要な湿地に関する条約ということであります。まあ、要は水鳥の楽園を守ろうという趣旨で、えー、設定された、えー、この湿地の条約でありましてラブサル条約と呼ばれておりまして日本では釧路湿原が初めて登録、えー、され、えー、今53 の登録地がありますこの釧路湿原を川切りにですねいろんなところが登録されまして有名なところでは宮城県のカブクリ沼とかですね伊豆沼これはよくがんの飛び立つシーンとかでよく知られるところなんですけれどもこういったと所で私たちの大山下池はここに位置してるんですが東北ではもちろん山形県内では唯一ですし 東北の日本海側ではまさに唯一の、えー、登録湿地であります、えー、世界でいうとですね2471今回の締結国会議で、えー、発表されておりますけれども2471こういう湿地を世界で守って、えー、この水鳥りたちを守ろうという趣旨で、えー、設定、えーま、あの登録が行われておりますで鶴岡の登録ですけれども 2008年の10月に、えー、これ韓国での、えー、締結国会議があったんですが第10回の締結国会議で、えー、これ当時の上尾議長ですで上尾議長と8名の大山の住民の皆さんが、えー、韓国まで参りまして、えー、そして、えー、受賞といいますかこの、えー、締結の登録賞をいただいてきたという経緯があります。まあ、あのー ナムサル湿地どういうきっかけでというところからちょっとお話をさせていただきますと、えー、実は私が議員になったのは1999年でしたで当時1999年に実はあの先ほどの写真集にあった太田武さんからあの下池で改修工事があるから生き物を救出する生き物救出作戦をするから来てくれないかと言われて、えー、まあ パンケといいうででっかかみたいなやつとかですねそういうのをこう水路から保護して、えー、池に放すみたいな、えー、ところをやったんですが、えーまあ、その頃から太田さんとはあの付き合いがありまして、えー、そうこうしているうちに、えー、今あのおこのラプサル湿地の隣の、えー、湿地のところは7ヘクタールがあるんですがそこは今湿地の公園と地前公園ということで今保全されているわけですけれどもそこの公園をですね 全部アスファルトで埋め立てて、えー、子どもの国というのを作ろうという構想が、市のほで持ち上がって、えー、太田さんだいですとか、あとは、えー、オーラの自然を守る会で、えーまあ、水野さん、今、自然調査会でも活躍されている水野さん、あとは、えー、宮川さんという方とともにです、ね、オーラの自然を守る会というのを結成しまして、えー、そのアスファルトにするのをやめてくれという運動をしました。 でまああのー、初めは、なんでそのヤブアラを残さなきゃいけないんだとかいろいろ言われている中でですね、えーまあ、この、えー、野鳥がとにかく多いじゃないかと大山下池、えー、太田さんはよくあの、まあ、写真家でもあり野鳥の保護をされている方でもあるんですがなんかカモだと6万羽ぐらい飛んでるぞという話をういただいて。 それを聞きつけた先ほどのキュレスさんが6万羽だったらこれラムサールいけるぞという話をしてくださって環境省の方にもお伝えいただいてそんなところでですね私は2001年の3月と9月議会でラムサール条約の登録をしてはどうかと6万羽のカモはこの。 登録の条件を満 た, す満たすと言われているというような質問をしておりまして、えーまあ、当時の富塚市長はあ初めは「あーラムサールってなんだ?」みたいなそういう問いかけを権にしたっていうのは、えーまあ、あとで報告があったんですけども、えー、当時はあんまりあの関心を示さず、えー、だったんですがこの2008年までの間にですね、まあ、いろんなこの環境省からの、えー、問いかけがあったりそういったことがあって。 えー、ラウサル条約の指定ということが、えー、登録というのが、このお2008年に、まあ、なあ、初めから7年かかってはいますけれども、えー、それを市長もお理解をしで、当時の小山の住民会の方も理解をし、えー、登録に至ったという経緯があります。で、まあ、小山下池、えー、上池、上池下池は、えー、これ国観光、環境省の、えー、資料なんですが、 どういうふうに評価されているかと言いますと、えー、これ39というのはあ大変少ない面積なんですけれどもマ ガ, マガモ・コハクチョウなどのトライ地ということで、えーま、ガンカモールをはじめ多くの渡り鳥も全国的に重要な越冬地となっており特にマガモは毎年2万羽から3万羽コハクチョウは毎年1000羽から3000羽の飛来が確認されている、えー、東アジア地域 個体群の個体数の 1% 以上を支えるというふうにあります、えー。まあこういう根拠を持って大変重要だと言われているということであります。まあ登録からもうかれこれ12年経ちますね。で、市の方もそのラムサール湿地と隣の7ヘクタールの湿地を守ろうということでホトリアというのを建てて今。 一生懸命、えー、湿地の保全活動を今あの、えー、晴天の風というラーメン屋さん で, です、ねえー、ザリガニとカエルが入ったラーメンを食べることができるんですが、えー、あれはあのその湿地周辺の外 来, 駆除外来生物の駆除ということで取り組んでおりまして、えー、実際、あれによってです、ね、生物多様性が向上しているというデータも上がってきており い, いまして、えーまあ、あの一生懸命頑張っているという実態であります。 ではそこにですねこの風力発電所、このラムサール湿地から2キロから3キロという、近接して、この湿地、その風力発電所を作るという話が、実は今年の1月に初めて、鴨地区で説明会があって、その次に 7, 7月ですね、7月に大山の、え 住民の皆様に、えー、説明会がありました、えー、私は7月の大山の、えー、住民の説明会で、えー、はじ初めてこの説明会に参加をし私自身もあの質問をしたり、えー、しました、えー、その時に配られたのがこの、えー、図であります、えー、定格出力が 4.2 メガから 6.1 メガかける8キロ でまあ約40メガワット、まあ、なんだろうなとは思うかもしれませんがあの大変大きな大変の高さが1 8 2 ー, ーもある、えー、風車でありまして、えー、で場所はどの辺かといいますとこの辺だと、えー、これはあの暫定位置図というのから、えー、データを取りまして、えー、このオーラの。お NPO のオーラの未来再生する会の方々がこの絵を作ってくださったんですけれどもラムサルシッチの上池下池がここにありましてこの高館山ここにあるわけですけれども荒倉山というのがこのところにあるんですこの間なんですねで鴨水族館がここにありますで、まあ、こういう近さということでここからこう測ってみますと 2キロ切るんですね1 7キロぐらいしかないです、えー、まあそういうことで、えー、この近さはどうなんだろうということの問いかけから始まりましたで最近10月30日今泉の自治会で配られた、えーまあ、ポトモンタージュというんですがこのポトモンタージュがすごく見にくかったのでこれに手を加えまして空をちょっと明らかにしたり。 させたたりして作ったのがこの絵なんですがカモ水族館からあ、まあ、こういう形で見えるとこれは荒崎の、えー、港からということだったんですが、まあ、こういうですね景観になるだろうということが示されています、えー、高さ1 8 2ルこういう高さなんですねで、まあ、この j r b のジャパンエリ リ ニ, リニューバブルエナジーというところの計画は実はこのカモの計画初めてではなくてサンゼの八森山そしてサンゼ矢引き今あのサンゼ八森山も去年の12月から稼働しておりまして、えーまあ、1年たつ、えー、これが全部で17メガワットですあ違うそうですね17メガワット5基立ってて17メガワット で次にこのユラの近くの矢引きというところに、えー、建てようとして今環境アセス中なんですがこれが7基で30メガワットをここで約から5キロの地点ですで今回カモの計画がこういうことになっていまして、えー、もう2キロとかというところに8基で40メガワットってもあどんどん大きくなるという計画です。 三世、えーまあ、はどういうのが立ったかというとおこれで高さ8 5 ー, ーです8 5 ー, ーなんですけどお結構水沢あたりからよくニョキニョキところ見えてですね、えーまあ、近づくと大変大きいことに気がつきますでこれが 3.4 メガワットの5キロ、まあ、5キロですね、えーまあ、これ実際あの場所に行写してきた絵なんですが まあ、こんな感じです。で、まあ、こういうのを作るために、にこういう広いところがないと、えー、まあ、羽の根羽さとかこう上に上げられないので、特別なクレーンを使ってあげたりするのに、ここをまずあの大きく切り開かないといけないということがあります。あとはここまで部品を持ってくるのに、えー、森を切り開いて道路を作んなきゃいけない。 ただ三世の場合は林道がそもそもあってそれをこう克服したりすることで済んだというのも、えー、聞いておりますがその三世の状況と鴨の状況は随分違うということ を, を、えー、確認していますで、えー、この計画というのが野鳥にとってどういうことになっているのかということで これ環境省のセンシティビティマップというもので渡りルートを解析した絵なんですねでここには細かいんでわかりませんががんとか琥珀鳥とかどういうふうに飛んでくるかこういう線でこうあるんですけれどももちろん宮城県の京城馬とかそっちの方は飛ぶんですがこの日本海側飛ぶルートはここを。 まあ、通じて新潟、えー、ですとか福井の方にも飛んでいく、まあ、こっちあ は, はあの八郎方とかそういったところがあるわけですけれども、まあ、大変重要なルートだということが示されていますでもう一つ、うん、この注意喚起メッシュというのがありまして、えーまあ、野鳥にとって重要なところを示したメッシュというかのものなんですが、えー、これはあの。 えー、アセス環境アセス、まあ、この 八, も八森山じゃなくて、今、あの先ほどお伝えしたやびきの地点での環境アセスで明らかになった、えー、調査データなんですが、えー、ここの部分がやはりあの注意喚起すべきところだということ。でこここの同じよううにです、ねえー、集団飛来地というランクでは もう真っ赤になっていて、えー、こう集団で飛来するから、えー、まああの本当注意しなきゃいけないゾーンですよということが示されていますでまあアセスの中で、まあ、いろんなこう注意の、えーまあ、書かれている資料があるんですがまあこの資料によってもですね「コハクチョウ」とか「オオヒ シ, シクイ」その他猛禽類の渡り経路の一部が事業実地予定区域 になっていいるととうことで気象盲菌類 の,、えーまああのことについては稼働に伴いブレードへの衝突などが応じる生じる可能性があると予測するとなっていますがん、まあ、など肝とか白鳥についても先ほどの、えー、センシティビティマップというのとか注意喚起レベルのところから、えー このブレードへの衝突などが生じる可能性があるというふうにされていまして、えーまあ、これはあの経済産業省から、業者に対して意見が述べられているんですけれども、ここでもですね、えー、ラムサール条約湿地、これ、やびきの計画ですから、いわゆるその湿地から5キロの地点ですでにこのラムサール湿地があるので、 注意してくださいいよととうことが、えー、経, 産経済、えー、経経産省の経産大臣の意見書にも上がっているということです今アセスは最終段階にありまして、えー、あの最後の準備書というのを作る手前なんですけれども方法書というのが上がってきてそれに対する意見を受けて準備書が作られるんですけれども まあ今1年かかっても出てこないというような状況があります。あとはですね、累積的影響というのがありまして、風車が次々とあの似たようなところに作られると、累積してその問題を生じるということが言われています。ここについても指摘がされているということですね。あとこれは実はあの今回の。 市長への質問の中でも市長が述べた一つにあるんですが県の再生可能エネルギー活用可能性調査報告書というのがありまして、うん、この中でこの周辺がどのように評価されているかというとこの辺に風況がいいところはあるんですがここにラムサール湿地があるので候補地が抽出されるがラムサール湿地近傍であり望ましくないと。 いうふうに歌われております。まあこういうのを踏まえて、まあ今回も答弁していただいたかもありますけれども、まあ先ほどお同じ絵なんですが、まあこの三三税そしてやびきカモという計画なんですが、私は今回のおまあ提案としてはですね、えー、コアゾーンと。 県でも守ななきゃいけないっていけうそのラムサル条約湿地を守るには守るためのバッファーという緩衝地帯が必ず必要ですよということで5キロの干渉地帯を市のガイドラインに設けるべきだという提案をしましたこれは世界遺産のゾーン構成なんですけどコアを守るためにバッファーゾーンをこれ必ずですね市町村の条例なんかでこう作って守ってるのが。 現状でもありまして、えー、ま県 の, あのガイドラインガイドラインって言ったらいいか県の、えーま、先ほどのこれは分かるんですけど、えー、ここだけ守ろうってってもこの周辺を守れないと野鳥の場合は特にですね、えー、この5キロ圏内はもう縦を無心に行って餌なんかを取るわけですから、えー、そういうコアのところは守れないぞということを、まあ、踏まえてもらいたかったなという感じがしているんですが。 まあ、今回の議会での、えー、提案はこのバッファーゾーンを含めて、えー、きちんと保全されるべきだということでありますで、まあ、5キロというとも う, こう揺らの近くで、えーまあ、今回建設予定地全部すっぽり埋まるんですね、えーまあ、こういうことを提案をしていますでまとめますとこの、うん、大山あ上岸下池近接の風車の問題というのは まず野鳥にとってはこのバードストライクの衝突、えー、実は国内では580例あって、えー、特にオジロワシのこれ猛禽類がバードストライクするということが、えー、これ国内でも70羽観測されていて非常に問題になっています、えー、まあこういう衝突の問題があるということとあとトライチの回避ですね、えー、この下池に降り立たなくなくるという、 また渡りルートの変更ということ も, もちろんその降り出さないしルートを変更する、まあ、そういう、えー、懸念があるということです、まあ、これが野鳥に対しての問題だろうということですあとはですね先ほど申し上げたその部品を運んだりすることやその現場を作ることによって自然植生の破壊になるということです オオミスミソウとい う, う、まあうん、雪割草とも言われてる花があるんですがこの鶴岡標準標準観測地って言 っ, っ, て, 言ってましたかね、えー、水野さんがあ、まあ、鶴岡 の, その観測のポイントとしてはその基準になるところだということなんです、まあ、が、まあ、こういったオオミスミソウをはじめとするですね自然の植生、えー のまあ春とかですね大変ヤのこの、えー、高建てから荒倉山のその道があるんですけどそこを訪れる配下の方たちも結構いるということで、まあ、そういったところの自然が失われる可能性があるということあともう一つは、えー、今回は詳しく述べませんが低周波紋による健康被害の懸念があるということでありまして。 実はこれ12月議会で、えー、質問しようと思っているんですが今私はあの北海道大学の、えー、先生に、えー、意見聴取しながら調べているところなんですけどもその先生のお話によると4メガワットぐらいだと2キロは必要だということをおっしゃっておられますまあそういった根拠も含めて、えー、今回あ、まあ、12月議会で、えー、いろいろ質問していきたいと思っているんですがこのの低周波音による血行被害というのは えーまあ、眠れなくなったりとか、あとめまいとかですね、まあ、いろんな症状が、実は国内でも、えー、訴えが出ておりまして、えーまあ、誰一人取り残さないという、まあ、SDGs の理念からしても、えー、誰かにそういう、えー、可能性があるとするならば、未然に避けるという、まあ、予防原則に持って考えなければいけないんじゃないかという。 じゃないかと思っています。まあこれは12月議会ぜひご期待いただきたいと思います。あとはですね、JRE という会社は六本木に本社構える超大企業です。もともとゴールドマンサックスというまあ買子が立ち上げた会社なんですけれども、最近エネオスが買収しまして、えー、エネオスがエネオス傘下のまあ巨大企業です。 でえー、植民地型事業と書きましたが、まあ、ここの風邪という資源を東京の大きな会社が奪って金儲けする、あそれだけの話で、えー、地域としてはですね、まあ、若干の、えー、固定資産税が入るぐらいで、えー、ほとんどの売電収益は東京の企業のものになるという計画でありまして。 こういっあとでもうちょっと詳しくやりますがこういったことも問題しなければいけないんじゃないかというふうに思っていますで最近庄内町でも風車建てましたで14基建っていて出川さんと隣にずらーっと並んでいて、えー、結構迫力がある、えーまあ、風車だと思いますけれども これが 2.3 メガワットで出力制限かけて 1.8 メガワットの出力と聞いていますで、まあ、これも今あの庄内町に、まあ、取材に入ったりしていろいろ調査してるんですけれども大体1本につき、えー、1年1億ぐらい稼ぐと言われていますで、えー、20年の契約ですので1本につき大体20億稼ぐという話です でまあ、今回14期経ってますからあごめん間違えました3社で4だから3社12ですねごめんなさいこれちょっと間違えてましたが、えーまあ、200億を超える、えー、お金が儲かる事業ですで正面町の事業はこの3社で10億円は20年で10億円は町に寄付するということを協定を結びましてこの事業が進められています でまあ、200, 200億以上のお金は、えー、3社はこう地元企業ですので、地元企業が取り組んで、地元金融が100億ぐらいの融資を認めて、えー、事業展開をしているということですから、えー、ここで売電されるお金、えー、売電されるお金は、地域を巡ることになります。 それに対して JRE などで進める事業というのは、まあ、200億ぐらいのお金は全部外に持っていかれるということですので、えーまあ、そういうことでいいのかなということでありまして、えーまあ、あの国際的にはそのコミュニティパワーの原則というのがあって特に一番風力で進んでいるデンマークなどでは。えー 今ちょっと違ってると聞いてるんですが以前は3キロ3キロ圏内の方が誰か出資しないと風車が建てれないという仕組みを法律で定めていたということを聞いていますそういった趣旨からするとかなりと外れた事業ということになりますのでそういった点でも今回質問を考えておりますでま あ, あの風車の問題についてはこういうことなんですが今あの 明 日, までですね、明日まで行われている締結国会議先ほどのクレイスさんの受賞もトピックスなんですけれどももう一つトピックスがありましてラムサーの湿地自治体というのが今回登録されることになりました。えーまあ、今回、世界で25自治体これ実は昨日もですね、えー、認定をされて世界中のこの湿地を保全をしようと。 と, いうところですとかラムサルシッチを持っている自治体がこういう形で認定を受けました、えー、実は新潟市お隣の新潟市もそして、えー、これ鹿児島の泉というところですねこれ鍋釣りで有名なところです、まあ、新潟はこことはん環境変わらないんですけどもここが認定されました、えー、なので今回のお9月議会では鶴岡でもこのラムサルシッチ自治体、えー、ラムサル登録から12年だし えー、そして、フ、え、ォ、ー、トリアも開設して10年経って、まあ、いろんな今、展開をしてますから、それを、まあ、国際的にも世界中の人たちと交流をして、ですね、さらにブラッシュアップをしたらどうかということで、えー、この自治体への登録あ、認定というのの登録申請をしたらどうかという提案も さ, しさせていただきました、えーまああのお、いろいろ調査をするという答えが返ってきましたけれども、今後に期待をしたいというふうに思います。 すいません、長くなりましたがここまでがラムサールー条約湿地と風車の関係の、えー、プレゼンテーションですご報告になります、まあ、一つ一つ区切って、まあ、質疑応答を受けていきたいと思いますので是非、えー、今の私の説明でわからなかったこととか、えー、これはどうなんだろうみたいなことがありましたら是非ちょっとあのお願いしたいんですけれどもいかがでしょうか はい、どうぞあの基本的なことなんですけどね、はいはい、今度のコモで40メガワットってありましたよね、うん、それは1日ですか、月ですかね、あ40キロ、えー、メガワットパーアワー で, 時間時間です、ね、時間です、時間です。うんはい だーっと戻りますけど今まで陸上で陸上で陸上でこの大きさっていうのはほぼほ ぼ, ほぼほぼありません4メガワットとか6メガワットで高さ182メーターっていうのは酒たにもありませんし、えーまあ、今回あの全国的に見ても巨大巨大なサイズとして 一番大きいといったりか、そういう代物だと思います。それはあの風の力によっても多少変わるので、ねはい。そうですね、そうですね。うん、推定のその、うん、風のがあってこういうマッ ク, マックああ、でもこれマックスか、うん。そうですね、これマックスだから最 大, 最大です、ね。そう、最大で、そう、最大でやって、あと実際、そうですね、不況調査によってだいたいこのぐらいの出力だろう 町の出力の最高値は 2.3 ぐらいなんですけど実際、風景調査をやって 1.8 ぐらい出るだろうということであの建設する行われているんですがその風力のグレールとかなんかは日本製ではないわけですよ、ねうん、そうですねあの、3000に建てたこれがドイツ製っていわれています。で メーカーまでは確認することができなかったんですが庄内町はあの、えー、エネルコンというこれドイツ製の、まあ、発電所発電のユニットですね、まあ、今三菱とかでも取り組んでますけどほ ぼ, ほぼ外国の風車が使われる感じがありますよね ええー、そうですね。なのでな、な、あの庄内町のもうかなり大きいと感じましたしこう行くと何ていうんですかねお、音がサンデーと全然比べもならないその音がこう音感じたって思わずっていうのを感じたんですけどまあ百じゃ八十二とかっていうと。 町百1 3 1メあるんですけどやるとメーターとさらに大きくなるのでちょっとこう想定しようもないような感じかなっていうふうに思うんですけども、ね、んかこう住民の説明会の中でも そ, そういうところをちゃんと説明してない感じがするんですよねでまあ企業側の説明としては売電価格フィットの売電価格もどんどん下がってきて収益を上げるためには これを大きさにしななゃいけないけということとあとは今あのどんどんその開発業者側というか開発風車を開発する側にとってもどんどん大型のものを進めていて小型のものは作らなくなりましたみたいなそういう説明をしていてですねまあそれは あ, あるんだろうなと思。 今、養生の方が300メートルの高さを計画しているとい う, ふうに聞いておりますので、それよりはちょっと小さいですが、陸上風力としては最大規模の計画だ と, いうこ と, と思います。他にど う, ぞどうぞ、はい。三河もうそうなんですけれども、赤、う、田、ん、それから湯田の方、住民に対する説明、 中年、ねね、の人たちが、あっ、OK って、うん、地元にどれだけの企業からそれでも、そんな景観乱れてもいいですよって納得して作ったんですかね。うん うんいかはいないですかミカはないですけど、酒田、ユーザー、あの、ね、警官うあの そ, うそうですね、まあ、そう当あれる方は。住民に対する説明、十分になかったかどうかを、まず、あの私、立てる側には<笑>いないので<笑>あの、すべて、あの、 して分かるわけじゃないんですか一応そ う, いうそういうデータは集めてないんですかえっ、ー、とですねあのー、説明会とかで承認されないと一応そのうんまあ今えっ、ー、と2014年からアセス環境アセスが始まって、えー、あとはそのうちの市の方のあまり大文字使わないでほしいんですああえっ、ー、とですね 住民の説明会それなりにはやったんだと思いますよ、湯山、坂田、庄内町それで住民のけ、OK、を。取れた。えっ、ー、と、これは自治体で行う風力と、あとその事業者が行う風力でてはちょっと違うんじゃないかと思いますけれども、基本的にはそれ、了解取れなかったら立てれないというふうには思ってるんですが、ただ、 説明会をしたから OK だっていうような考えで進めちゃうようなところもあるとは聞いていますでまあうんそうですね、えー、どこの事例がいいんだろうなまああのいろんな住民の説明会で納得いかないご意見もあったようなことは聞いていますただそのあれ坂田の場合とか 議会でも議決してるんですよね、うんうんまあ、それはあのー、自治体で建てる場合は最終的には議会の議決というもので決めていくと思いますでまあ企業が建てるものについてはこれどこまでやれるかなんですけどもなかなかこう厳しいところがあって直接そのなんていうんだろう まあ市の見解として中止を求めるとかねそういうことはできるんですけどそれを受けるかどうかは事業者任せみたいなところもあってその辺はすごく厳しいところだと思います、まあ、ただその自治体でったば酒田の風力だとかはきちんと議決をしてそれは反対するご意見ももちろんあったらうしいだけど賛成多数という形とかで、えー、議決をして決めて る, 決めてると思いますで 今回の鶴岡の場合はあの市の風力発電ガイドラインで風況調査の前にきちっと説明をして地元の、えー、方から了解を取らないと風況調査できませんからねっていうことは決めてるんですですから、えー、以前は白黒の場合なんかもあの大元止まったものもあるんですがその他にも別基地業者が風況調査だけ。 どんどん進めてたっていう事例があって、えー、今までは風況調査やるかどうかは私達は全く気づくことさえできなかったんですでそれをガイドラインで風況調査もきちっとその地元の了解が必要ですということで説明して一応 そ, その風況調査の了解を取らないとできないということになったので、まあ、今回こういう形であの事業を知ることができてこういった説明ができるということになっていて、まあ、その部分は一つあの前進したのかなとは思いますけれども あのーまあ、これから、えー、市としての意見というのが必ず求められていくことになると思いますし、あと今、住民の皆さんとの署名活動なども始めておりまして、えー、そういった動きを事業者がどのように捉えるか、えー、ガンガン反対運動をする中で、こういう事業を進めたら、この事業者そのものが問われるということになりますから、まあ、そういったところをですね事業者自らどういうふうに考えるかというところに来ているのかなというふうに思っています。はいどうぞ まだあまりしようとこって難しいんですけ ど, いい ど, ど、ここのその地区の建設予定地の試験地といいますか、うん？山を持っているのはお母さんになる。ああ。えー、っとですね、大体もしわかれば、何人ぐらいいるか、そんなこと、もしか。会社組織。 そこまで私もまだ調べれてないところでして、えーまあ、大山の方が持ってるところがあるとか、うん、鴨の方が持ってるとかブ油戸の方が持ってると か, るとかもいろんなお話聞いてますが、うん、あの市でちゃんとその台帳みたいなのがありますので今後きちっと調べてあのなんとなくな、えー、そういうの踏まえていきたいとは思ってるんですけどもちょっともっと突っ込んでい い, いですか エネルギーのこととか考えてやっぱりこのエナジーさんの案に乗ろうかなって思ってこうなってると思うんですけどもう一してそうした時に心この途中に権利を持っている人たちはきっと、うん、こんな風にあに我々の反対をガンと反対されてみてう同様と申しますが心はきっと揺れている。 だって現代的な正義というのはどこにあるかっていうのをもう誰でも分かっているのでだけれども人間として自分の一族とか一家とか会社とかいうものの将来を考えた時にもう本当に考えて決断したことがなってやろうなぁとも思うので、うん、だからそこにやはり重いと。 ところがあると思うんですよね。うん、そこのところ。 大変重要なご指摘だと思いますで私もあの今泉の先ほど問題集出たあの説明会に行ったんですけど、えー、まあ三からずっと関わられている某市内の工務店さんが、まあ、一緒に説明をされておられて、えーまあ、特に強調しているのはその地元 の, その森林が。 これ以もうあの何てうんだろう森林がもうさびれていく一方といったらいいか、まあ、特に杉林の場合なんかそうなんですけどおそういうことになるその前に、えー、この風車の建設をきっかけとして道路なんかが作れるので、えー、そういうものを、えーまあ、そういう何てうんだろう地域貢献といったらいいか。 そういうメリットはありますからねという発言をまあ強調されていたということで、うんえーまあ、そういう、まあ、今回の今泉の説明会なんかは野鳥の矢の字も出てこなければラムサロのラの字も出てこないわけですね住民の皆さんにとってメリットがありますよという説明をされるわけです。まあ、実際サンゼの場合は あまあ、そ, のその事業者の方々も進めている林業にとっては、えーまあ、20年間の風車の建設のものなんだけどそれによってこう林道 が, こう林道がこう新たに作られたりそういうことで、えーまあ、林業にとっては、まあ、あ後世にわたってやりやすくなるそういうメリットをが出たということを、まあ、彼らは強調するわけですよね。 でまあ、やびきまではそれは通用するのかなとちょっと思うんですがしかしこ の, そそのカモの周辺っていうのはちょっと環境が違うなというふうには考えていますだただその地権者がもちろんいる民有林が多いところであるということ確かなところがあってまああの鉄付かだった自分の土地が、まあ、この開発を契機に、えー、まあなんだろうそれによって収入があるとか そういう話になってくるとまあ何て言うんでしょうねそういうことで、えー、賛成というかあのそういうふうになる方はいらっしゃるんだろうなというふうに思いますが、まあ、これはもう、うん、自治体とか市の判断と非常に重要だと思っていまして、えー、まああの後のことを考えてということもそうだしあとはその ラムサ地チの登録というものは地元だけの話ではなくて市全体に及ぼす影響というものがあるわけですで実際にその生物多様性の戦略としてこの鶴岡市でもこのラムサル条約の大山神池下池を中心にホトリアを作ってそういう戦略を市としても政策として進めてきてるわけですからそれをまあ止めることになる。あとは 今回議会でも指摘されししましたがラムサルの締結国会議ではモント ル, モントルリストっていうのがあってあのラムサル登録された湿地なんだけど登録したんだけどあの脅威にさらされているなんていうところはそういうリストに記載されるわけですねそれはある意味あの自治体にとっては恥なわけで そういうういいいいこととを許していいのかということにもなるでもしそのトライする鳥が減って2万羽切るなんてことになるともう剥奪ということにもなってきますからそういうことをどういうふうに考えるかということは住民の皆さんにもしっかりと考えを浸透させていかなきゃいけないと思いますしまあ今事業者側はそういうですね まあ、ある意味をそののお金話とといいうかそういうかそころを強調しててて入っていってるわけですねですが基本的にはその住民の方々にとってはその野鳥の保護の話とかラムサールの話とかそういうものについては市も十分に説明がされていないということの中で、まあ、今回実はその上五鴨、えー、大山これは、えー、この3つの 自, 自治会は風況調査ッ OK ということを判断をしてしまっているんですね。 なんですが、今までそういう説明があのなんとな偏りがあったということは事実でありますしで、まあ、あの地元地元っていうくくりの中でそこだけ了解すれば進めれる話なのかっていうとそうじゃないと思うんですねその辺りは、まあ、改めてその市の方にも問い詰めていきたいというふうに思ってますし、まあ、この地権者の関係は、まあ、私自身もこれからしっかりとし 調べて、えー、期待というふうに思っています。はい、すみません答えになってたか ど, かどうか。はい。ありがとうございます。お帰いかがでしょうか。はい、ああすみませんまあなんか時間がもうこれだけで1時間なってしまいましたかじゃあちょちょっとあのざらっと次ちょっと進めてあの質疑応答はあのまたややりたいと思います。 えー、風車の関係はここまでですでまああのー、質問でははいえっ、ー、と、まあ、今あの堺家入部400年っていうのがやってますよねでま あ, あの昨年2000万ぐらいつけて、えー、今年は4300万ぐらいの事業で えー、いろんな授業をやってますで私の提案はこれあの6月にしたんですけどアーカイブの配信をしてほしいということをこれ実は昔に1回あの提案をして、えーまあ、全く受け入れてもらえなかったんですけど今回改めて6月に質問をしまして、えーまあ、あの最近「キムタケ」で有名になった岐阜の。 えー、信長 の, あ, のありますよね信長フォーラムっていうのは実は YouTube で配信されてて何万件もその歴史講座アクセスがあるんです、まあ、そういったことを紹介しながらうちでもやりましょうよということを提案しまして、えー、実はあの9月の歴史講座があの、えーまあ、そ, れそれがまあ実現をしましたこれ1本目でして今2本目があのこの堺家入府400年の YouTube のサイトで載っています でまああのうん、行政がやること、まあ、講演会とかよくやるんですけど結構お金かけてやるにもかかわらずですねそこに来た人たちだけが、えー、その恩恵を被って大、えー、方の、まあ、今日もたくさんあのお忙しい方がいて、えー、来れない方もいらっしゃると思うんですけどもそういう方々が全然こう見れないという、えー、問題がありましたで、えー、今回堺家入部400年の事業では東京でのシンポジウムもあったんですね で税金を支払ってるその市民の皆さんが全く見れないシンポジウムでいいのかという問いかけも一緒にしまして、えーまあ、今東京でのシンポジウムも某先生の了解に難航しているということを聞いていますが、えー、今一生懸命その YouTube 配信をしようということで担当頑張ってくれています、まあ、これはちょっと、えー、端的 な, なですが、えー、あと、あのー、ソーラーシェアリングのことについても質問しましたこれ実はあのー 平のソーラーパームということで、えー、今佐田ですけどね、えー、取り組んでいる事業です、まあ、田んぼの上にこういうあの短冊型の太陽光パネル貼って、えー、この田んぼの 収, 収益とっていかあのうか、ん、収益じゃなくて、えー、取, 取れ高は 1%, かな1ちょっと減少するという聞いてますけどほぼほぼ あの同じよううに取れるということいこが実証されています、えーまあここはあの小規模ですけど 49.5kW、まあ、風車に比べるとすごいちっちゃいんですけど、えー、それでも、えー、これにも書きましたが20年で3000万ぐらいの売れ収入が見込まれて1000万円の収入が見込まれるということで、まあ、こういった形もありだろうなっていう提案を 実は以前にしててその後の検討どうだったのかということを聞きました、えー、ただですね今ピットという売店価格がどんどん下がってて、えー、この皆さんが取り組んだ時は17円だったんですけど今10円ぐらいなんですね、えー、それなので今取り組むにはかなり大型にしないとできないだろうなっていうのはありますで実はこのソーラーシェアリングのモデルになっているのはこの千葉の匝瑳市という このソーラーラシェアリングういうもう超大型 の, あのメガソーラーのシェアリングとしてはここが一番目だったんですがこれで1メガワットです1メガワットパーアワーです、えーまあ、ここで何を作ってるかっていうと有機の大豆とかあとひまわり作ったりとかっていうことでした、えー、導入費用でこれ3億円かかってるんですけども年間4700万円ぐらいの収入が。 まあ、ちょっと国会議員の皆さんと一緒に視察をしたりして、えーまああのー、町内で取り組むには田んぼに作れるかというところなわけですよね、えー、これはあの旗浅くっていうもう完全に耕作放棄地を利用して、えー、この発電とあとはその大豆を作って、えーまあ、二重収益を上げようというそういうソーラーシェアリなんですけど。 実は田んぼでやってる事例が秋田にありまして秋田でえこの実はこのこういう課題を作ってるアイセスという会社があってえそこも一緒に視察してきたんですがこれはあの平田で取り組んでるアイセス社の非常に頑丈なそしてこの納期部が入ることを想定して高さを組んだこのシェアリングのえまあ装置ですね。秋田で始ま で、えー、田んぼのやつは秋田で始まって山形でもこの他に2例あると聞いてますし、えー、まあ、ただ費用面での課題とかいろいろありますからまあ、行政的にはちょっと二 の, の足を踏んでるというところであるんですがまあ、今野建といってその完全にパネルだけ作るなんてところが か, か, かなり制限されてる中で田んぼの上もあるんだよという。 ところでは考えようがあるのではないかなというふうに思っていますでえー、もう一つ、えー、井戸のところまでやって質疑応答にしたいと思うんですが、えー、井戸のことについても今回あの地下水のことについても、えー、質問をしました、えーまあ、これがですね、えー、私たちがガスタンダムの水を引く前に使ってた井戸の、えー、まあ箇所図ですね えー、ここにブルボン社があるんですけどここに今の水源地がありますで今水源地に残っているのは7本の井戸なんですが合、えー、ンダムを使う前はここに28本の井戸がありましてそこから5万3000トンマックス、えー、水を汲み上げて鶴岡市内に、えー、行ってましたでこの対岸にはグ黒の貴船水源という 井戸がありまして、これも7本大変優秀な井戸があって合算、えー、水道企業団っていうのを作って羽黒、えー、あと串の違うのか羽黒藤島、えー、に水が行ってましたでまあ、あのー、深井戸といっても百 200m ーーとか超えるすごく優秀な井戸があったんですがまあいろいろ水の問題大騒ぎしたのもあってですね当時の富塚市長さんが28本のうちに 21本は埋めてしまうということになっていて、えー、この、えー、優秀な井戸21本は埋め立てられてしまいましてこの羽生の木船水源も埋め立てられてしまいましたで今ブルボン社でこの2本の井戸 を, を使っているわけですが、えー、どのぐらい組み上げているかはさっぱり分かりませんという状況です で、あのすみません、こょっとぼやっとした絵なんですが、えっ、ー、と実はあの鶴岡市の中でも、くしびき地区の山添地区ですから、うん役所がある辺ありとかですね、あの赤側から西側のところは、私たちが飲んでいる鶴岡水源とは別の伏流水の水源で、今も。 使っています 3,500 トンこのくし引きの水道の水源がありましてここから組み上げて福流水の水をまだあそこは飲めているんですねですから以前アルケッチャーノがその区域に面してましたので以前のアルケッチャーノだとまあおいしい伏流水をもとに料理ができてたんだと思いますがちょっと新しいところになって白岡の水源になったので。 水が変わっていると思います、えー、で、まあ、今回指摘したのはこれ実は鶴岡公園の中にある観測性という、えー、長期観測する緯度のこの推移が示されている絵ですでまああの経年でこうずっと測ってはいるんですねで、まあ、そのデータをこれ県のデータを見てみますとこのですね 平成21年ぐらいからずっとこう下がっているのがわかると思うんですがこれは累積地盤沈下量といって地盤沈下を示している絵なんですねでま あ, あの冬の組み上げこれは冬、まあ、これ の, あの地下水位の絵なんですけど冬場はこうやって下がるんですねで夏はこうやって回復する冬場はこうやって下がっていく これ 何, 何で生じるかというと小雪の水ですで、まあ、こういうのが重なって地盤沈下が行われているんじゃないかということで質問をしましたでまあ答え的にはですね、まあ、このぐらいだったら問題ないだろうという県の見解で、えーまあ、この10年で2センチですか、まあ、この地盤沈下で、えー、顕著だと言われるのは1年で 2センチというそういう値なので、えー、それからすると、まあ、大したことはないということではあるんですけどもずっとこれはあの沈下してなかったのにもう21年からこう沈下したのは明らかにして、まあ、これはやっぱり今後どうなるのか は, はきちっと調べないといけないねっていうのはあの私がお世話になっている福島大学の柴崎研究室の先生からあのお伝えいただいたものであります。でまああの 普通地盤沈下があったりするところっていうのはあの条例がきちっと組まれていてどの企業がいくらあの組み上げてるかっていうデータがありますでそういうのをう義務付けられていて用水量っていうのを測る仕組みがあるんですけどもここは残念ながら条例がないのでどこでどのぐらい組み上げてるのかさっぱりわからないというのが今の現状ですで、えー、まあこの観測についてこれ実は2015年に その柴崎先生があの発表されている絵なんですけどこれはあの実は YouTube に載ってますので後でご紹介しますのでどうぞ見ていただきたいんですがあのそこでまとめていただいたことがありまして、えーまあ、お伝えしますと地下水位の経年的な低下がやっぱり見られるとでまあ味が悪くなったり価格の点から新たに色が 掘削される可能性があるということで、条例がなくて地下水用水量が把握されてないと過剰用水による地下水障害を引き起こす可能性もあるということが指摘されていまして、えーまあ、きちっと用水量を測るべきなんじゃないかっていうまとめをいただいています、まあ、こういったことを受けてということとあともう一つ法律的に水循環基本法というのは定められていて 去年今年の改正で地下水の適正な保全及び利用というのが改めて加わったこともありましてあの地下水保全条例を提案ということをやってきましたあともう一つはあの井戸については災害時に登録しておいて災害時に使えるようにしておくべきなんじゃないかということを提案しておりますえっ、ー、とまあ地下水関連まではこんな感じなんですけども あのもし質問とかあればお聞か せ, 聞かせくださいあのどうぞ消せ道路の水、うん、流れんなるあれ下水せい入っていくと思うねんいあいはい、はい、あのまだやらないんだな容器ん消下水に入っていく消せつ道路の流れ 入ってないんじゃないですかね、これ。道路道路管理者払うって話は聞いたくないので。 はいはい、まあ、ま、5000円ではそれに対して月水排水も5000近くぐらい高いですよねはいはいはいはい は,、ねうんそうですね、はいはいはいはいはいはいはい水いはいはいはいはいはいはいええはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは 水商売介して東京や、ねはいはい、ったねんよ。おおおおおおおおおおおおおおおおの？おおおおおおおおおおおおの、おおおおおおおおおそうです、お船、ね、水源、ね、のねうん、おおおおおおおおいおおおおおおおおおおおおおおにおおたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 水道沼にも払ってるけどはいはいえは2万円もんよあですよねいや都会から来た人はなんでこんな水道料金高いんだろうっていう声があるっていうふうに聞いていますあの東京の水道とかは人口があれだけいるので人口割りしますから安いんですよねで東京都は9000億かけて浄水場にものすごい装置<笑> つけて、今東京都の水は美味しくなっているので、スロカ来ると、ま、うんに感じる人もいるだろうし、い や, や確実まずいかもしれないし、あとその高いんですよね、二倍ぐらい高いす。あの前に富塚、ええええええ、ガツナムで歌をはいはいはい。その時 の, の見込みというのはの。 これからは、スローガンが工発展して、人工も増えて、水が払わなくなっていか、ね、そ, そ, そうそうそう。それでいいの、今ば、あの水の、すごいいい水所のとこのをみんなネグして、えー、でれて、高いあのダムを作って、その建築時で、水道量が上がったわけだう。そうそう。浄水場とね。そして今だなって、スロガはンンもできて、今後も浄水もできて、はの水を足りていないと、あのダムを作ったわけなの、浄、う、水、ん、のミスでね。 おあのまとそういうことをやっただけの、はい、住民の負担が増えたんや。ねえ、うん。いやー、あれからするときは親近接業者がに寄せば、そ、えー、のことさせるまでいはい。その見込みが全然の、はい、外れました。人口は増えて、お考え寄せ、公務寄せが増えるって、だか、はい、ら人さんがまれにくなっただけ、はい、ダメでいえばダムだってやったわけの。そよ。 あの時ね、やっぱ私もその、ね、水の地下水守ろう運動をしてたわけですけどまあ水が足りないと水が足りないと地下水じゃ持たないという報道をパンパンやったわけですよね、うん、そのなんですが当時もちゃんと地下水の量をどのくらい組み上げてたかっていうデータそのものなかったんですよねなのでその時してき た, したのは小説で。 何万トン使ってるかわかんないんじゃないかみたいな問いかけもしました。実際だって計算してみるとすごい量調節で使ってますからね。らで、しかし繋がってるので。皆のブルゴンの人たちが今のは超メジャーのだっていうのをああいう家事とかの水を吸して<笑>ブルゴンは何でも見ていくけどみんなでも出てなんですね。いや ほ, ほぼここはあの水の工場なので、うん。あと先ほど公共団地の話もありましたが。 中央工業団地の井戸は健在でありまして工業団地にガサダムの水は一滴もいってないんですよ地下水でまあ今なんだソニーになったけどそのウェアハーとかあのシリコンのそういうのを作るのはいい水が必要だからあの 水, 水をめがけて立地してるわけですよねでなので工業団地はその地下水の恵みを豊富に受け取りながら今 やってるわけですねで市民は口引きはですね、まあ、これ町長々の判断だったんじゃないかと思いますけど自分とこの3500 ト, トンを残して、まあ、黒川の方はもうあのダムの水に変わっちゃってますけど山添地区は伏流水のままなんですね。はいはい あの同じ住民です、はい、と一緒ででははにっったた値値段段とわなすすか一緒、ね、全部一緒です値段は今も県から買う仕組みになったわけですよダムの水、うんうんうん、ダムの水、県から買うことになって。 県からの受水費っていうのを納めなきゃいけないことになってるんですけどその受水費は酒田の水源も鶴岡の水源も同じ値段に揃えられていてなんかちょっと考えると違うんじゃないのって思うじゃないですかだけどどういう構造になって同じ値段になってるのか全く僕らも一一県にもいましたけど全く情報を知らされず。 同じ金額で市が買うっていうそういう契約になってるんですねでまあそれがうんまあそうですねそれがま あ, あの値段をつぎ上げてる要因でもあって、えー、ということになってると思いますで今さらにですね酒田と鶴岡の水を一緒にして酒田の方の 水源を一つ閉鎖させて鶴岡の水をその分持っていこうっていう計画が実はの水平垂直統合とかっていってあの将来ビジョンのつのつ中に入ってるんですねまあその中身をはは話し出すとも う, もうさらにとんでもない時間必要なんだろうなんですけどあの私はやっぱ懸念してるのはちょじじ自己水源みたっていうのぱ大事にしなきゃいけないっていうのを思うんですよ。うん 近くの水だから管理もまあ安易にできる小規模だしでも厚みはそういうあの、えー、水源いっぱいあるんですけど、まあ、大規模にした時にもし全部こう止まっちゃった時にどうなるかっていうとやっぱあの近くの水に至った方がいいとか井戸の水に至った方がいいとかいうことになるわけですねあの実は災害時のことを考えますと阪神・淡路大震災の時 広域水道という外から持ってくる水はもう完全に管路がダメになって、えー、あの時あの井戸の水をガンガン使って飲み水もそうだし生活用水を使ったっていうのはその現場での経験としてあるんですが、まあ、そういうことでその地下水とか井戸っていうのはもう一回この見直しがかけられている中でまあこれね油も潰されてということなんですが。 せめてですね、実際どのくらい使ってるのかとかブルボンだってどのくらい使ってるのかとかですね小説で皆さんどのくらい使ってるのかっていうのをきちっと出してもらってあの管理していくっていうことがやっぱり必要だと思うんですだからそういうことであの条例の必要性を訴えて、えーまあ、今回、まあ、提案をしているんですけどんーなんだろうなもうここからもうちょっとお金取れないかとかですね<笑>いろいろ考え たいいなというとうころあるんですが某自治体でミネラルウォーターを組み上げている企業に対して税を徴収する、まあ、その仕組みをどっかの県でですね今構想したけど3年かかってもなかなかこう認められてないみたいなところがあるみたいなんですがまあこれもさっきの風と同じように地域の資源を、ね、地域の会社ではない企業が、えーまあ、利益のためにというところもあるので。 なんかその辺の仕組みも作れないものかなっていうふうにもちょっと思ったんですよね。だからは、行政の失敗だと思うんだけど、富塚さんやったことが失敗して ん, んのよだからいかんじゃない、はいわゆる行政の相撲のできなさって言えばいが、はいか。それをの、わからない人たちがみんな気になるんだよ、今、うん。だから、あれは大失敗だと思うの、今の。で、う、も、ん、ガーターダするたびを見て、どれだけの人民の負担が増えていくかっていう。 分かれないまあ改めてこのね二十年でなんか最近もそのダム最近あのイベントでダムマニアの方を招いてなんかガスタンダム美しいとかってなんかそういうシンポジウムとかフォーラムがあったみたいですがこの地下水を失ってどうなのか水道はみたいな そういうテーマで検証するってことは大事なことじゃないかというふうに思いますで確実にその人口当時から言ってたのは人口減る時代になって今までの計画は完全に破綻しているとでそれどういうふうに責任を取るのかとかあのもう今回もう責任は全部住民にかぶせてるわけですよね失敗の責任は住民の水道料金全部かぶせてるわけですよなんですが人口の動態を 見 誤, 見誤ったのは国の厚生労働省でもあり県でもありということがあるわけですね当時から私言ってるのはそ分担して責任を取るべきなんじゃないかっていう話はしていましたでも実際は今住民の水上料金だけにれ被されているという問題ですでまあ ね、これ以上その ダ, ムからダムを作って水需要に応えるみたいなことがないものにしてもらいたいなと思うんですけど今あの、九州の方でまたさらにダムを作って水が足りないからそこに引っ張るみたいな計画が今もう一つ進んでいてもうやめてほしいなというふうに思うんですけどしっかりこれは検証しなきゃいけない事業だと私は思いますありがとうございます。 えーまあ、時間があれなので、えー、ちょっとあの若干説明をあれですか、えーまあ今回、提案をして、一つ実現したものの一つは、今、朝日庁舎の改築の事業を進めようとしてまして、これ、3月議会で、あのゼブ庁舎っていうのにしようよっていう提案をしています。 ゼブってという省エネの建築です、要は。省エネで 50% 以下まで削減するどうやってやるかっていうと断熱材を分厚くしたりとか窓を20とか30とかにして断熱効果を上げて省エネを進めていくとかゼブ本当のゼブっていうのは省エネで 50% あとは太陽光パネルとか貼って。 総, 総エネで 50% でゼロプラスマイナスゼロにするということでネット ゼ, ゼロエネルギービルということでゼロって呼ばれてるんですけど今までなかなか省エネを呼びかけてもあんまりこう市もうなんかこう予算的に厳しいなみたいな感じで跳ね返されていたんですが鶴岡市もゼロカーボンシティという。 のことを名乗っていますので、えー、そういうことも絡めて質問をしましたら市長含めあの、えー、同調してくれまして実はこの計画今基本設計がやっと作られた段階なんですが構想の段階では「そのゼブにする」なんてことは一言も触れてませんでしたですが3月議会の議論を通じて「このゼブレディ」という「ゼブではまあ最低のランプではあるんですけど「ゼブに取り組む」っていうのは結構で、ね。 お金かかることでもあって、あのー、結構そのえ建設家の皆さん頑張ってくれたんですがゼブレディの基本設計にしてくれました、まあ、ささやかながらあこういった成果があったということだけ報告させていただきますあもう時間がないのであとはですね、まあ、ここから<笑>またあのー スロ ー, カーなら で, はのです、ね、この百条委員会の話をちょっとしていきたいと思うんですけれども、えーまあ、この被害報告でもちょっと字がちっちゃくなって恐縮なんですがこれまでの中間報告ということで、えー、この、えー、百条委員会のことを取り上げさせていただきました、えー、2月に立ち上がりましてカル、え、コ、ー、ル34567891011でしょ9か月ですよね 9か月間何をやってたのか中間報告も出せてなくて、えー、まあ報道が行われるだけで市民の皆さんにほとんど中身が伝わってないというのが現状だと思うんですよ。であの私たちの方からは特に私も議事録の公開もないっていうのはどういうことなんだろうということで、えー、他の百条委員会やってるところを調べましたら普通に議事録は出てるし。 特にその百姓委員会というのは今回120万円余計に予算を組んで立ち上げてますから他の自治体ではそういうこともあって特別のホームページのサイトを作って全部その PDF でこう見れると何回記事録んていうか全部こうホームページで伝って見れるという仕組みにしていますでこういうことが分かったのが8月9月か9月ですねで それまで私たちはなどういうふうにされてたかというと議事録は事務局で作ったけれどもその事務局私たちはすぐ渡されず事務局に行って書き写しだけは認めますって後藤だけ言われていてそれに従っていました委員長委員長からそう言われてたので、まあ、それが常識かなと思ってやってたんですがまあなんか書き写していくうちになんかバカバカしいなと思っていろいろ調べてみましたら全国そんなことやってるのはうちだけで。 えー、大変非常識なことだというふうに分かりまして、えー、そこの次の会で、えー、いろいろ提言をして、えー、なんですがまだ議事録が出てきていないということがありますでまあ、うん、あのー、実は先日ちょっと前に百条委員会だったんですけどもそこでもまた議論がありまして、えー、まあ大加戸の委員は議事録を下すのに賛成だとただ ホームページで出すかどうかこれからの問題だみたいなまだなんかこうそういう感じなんですけども、えまあそんな中でですね、えー、私が感じたことを、えー、書かせていただいたのはこれです。でまあパワーハラの議論についてはあ の, この新聞なんですけど。 えー、とこれまで100万円の寄付者と市長とあとお二人の証人尋問を行いましたで、まあ、100万円の授受注について、えーまあ、どうい う, うやり取りだったのかということを示す点にまああの 事前にその100万円授受の件については議員の、えーまあ、説明会といったりか協議会で2回にわたって市長が説明をしています、まあ、そこからずれることがあったりしたらまたそれが問題になるわけですけれども、まあ、基本的にですね市長の発言でその議会への説明から 変わったことというのは私の考えの中では全くなかったというのが実情ですで、まあ、ここにも書きましたけれどもあの、うん、まあ100万円寄付者の方の何、えー、て言うんだろう記 者, へ 記, 記, 者記者が、まあ、この発端は記者の方が あの100万円寄付者の方からの訴えを聞いて記事にしたというところから始まってですねで、まあ、その中で、えー、市長から記載しない方法があると言われたという報道があったんですけど、まあ、そこに関してはあの寄付者の方から市長の後援会長に対して手紙が寄せられていまして。 そのの手紙の中に私はこう言ったんだけどというくだりがあってそこに、えー、市長から政治資金として後援会に入れるのか個人へのものとしていいのかが問われたので個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたというふうに記載があってあっじゃあ初めの報道で記載しない方法があるぞこれって何かこう何て言うんですか犯罪の強要といたりかああこういう。 やり方があるぞって言ってて言たみたいなことであの捉えられるとなんかこう、まあ、主張が記載しない方法があるから撤収な ん, なんつその実際記載しなければいけないものを記載しない方法があるって言ったらそこはな大変問題になるところでそれを捉えて報道されたみたいなんですが実際は 講演会に入れるのののか、個人へのものとしていいいのかが問われたということなのでもうそれはそうですよねという話だしでご本人も個人で自由に使ってくれてもいいという返事をしたということなのであの、まあ、報道のなんかこうことさらに記載しない方法があると言われたとかっていう報道っていうのはあのちょっと捉え方が違うんじゃないかなという感じがしました。 あとはなあの、うん、何度もこうその処理を促したみたいなそういう行動もあったんですがそれはあの何度もこう促したということではなくて一、えーまあ、回だけ明確に適正処理をしてくれと言ったのではなくて本当のことを言うべきだみたいなそういう発言だったんです。 でまあ、その辺はまたこの報道と違うなあというところが分かりましたあとはもうこの100万円返金というのが何で返金したのかなっていうところがまあ皆さん疑問に思うところだと思うんですが、まあ、その全員協議会の中でも主張は寄付者は八チ公などを文化会館前に設置することを強く要望しており公正な姿勢影響回避のためというふうに。 全員協議会で示していたんです、ね、でまああの、まあ、これに対して、まあ、今回尋問の中で寄付者に、まあ、政策要求の実際っていうことを尋ねたんですが、まあ、この八構造のことハのも出てこなかったという「白子公園の要望をしたけど」みたいな発言しかなかったということで、えー、ありましたこれ実際に私が尋問で質問しましたで、えー、まああとはあの こういうい要求をした手紙があるんですね市長に対しては2通あったんですでそれに対して、まあ、みんなで開示を要求しようということで開示をしていただいて、まあ、それを、まあ、議論することになったんですけれどもその開示に対して、えーまあ、開示を、まあ、しないでほしいという募寄付者の方のま あ, あの委員長への ですがその手紙が根拠なんですかというふうに尋ねたものに対して主張があいつまでに実現するという確約がなければ私が支援者になることはできません今やらなければ後はないというふうに書いてあるということをその場で、えー、申し上げまして、うん、まあ確かにその、えー なんそのね前、えー、協議会で言ってたような要求が強いがためにその影響を回避するためだったんだなということが分かったということがありましたあとはこの100万円を返したものが寄付かどうかということがこれ報道されてるわけなんですがその時の尋問を振り返りましてこれに書いてあるんですがうん100万円が手元に戻ってきたので もう寄付としていただいたものと理解するようにしているという発言を。あの自作、この尋午後午前と午後で分かれていて、午後はそういう問いかけに対してこういうあの寄付という声一つもなかったんですが、午後になって初めて寄付という言葉がこういうなんか、なんとなくこう不自然な感じで出てきたというのが印象的でありまして、まあ、これに対しては委員の方から午後。 で、えー、寄付と言い始めていて午前と午後で話が違ってると指摘疑されているというところです。でもここまでがまあ百万円十字の関係の尋問の内容のま あ, あ主なものということなんですけど、まあ何言ってるかそこはよくないかもしれないですがはいどうぞあの誠実しながらえ図工穴にねんだからえあのー、これは 百万個その寄付とかのものに対しては実行がありまして三、えー、年ですかね。終わっ て, すわってます。実行が終わってます。ええ。あのカツオアイさんなの？はい。障害交通から六十万円税引きだね。それなの？は。本当は省内交通ではあの税金等にもらってるんだけど、給付して悪いことになってね。それをもう悪いことなんて言えるもん。カツオアさんもらった多 い, いだよ。は。 でそれよりの、新聞社がかいいから返しますって返したのやぞ。それで終わってんねや。ああ、うーん。これ俺、ほら、あとはよくったんだけど、に少年金、あの、交通から地図をもらって、同時に名前で地図をもらってて、はい、でも俺、税金投入した会社からは、地図は捨て割れっていうことになってんじゃんよ。それ銀行は、あの、交通はの、税金投入になってるや、あの、国がやらせた。 どうですかね はい、はい。当、はい、はい、はらら私たが問題にそん う, ん ん, ねはい、うん、まさにそもそもそも100条の立ち上げの時は、相当議論しまして、うん、私たちも、なんで、その答えが二点三点してるから、100条だって言うんだけど、二点三点したくて、ちゃんと帰着しているのと、まさにおっしゃってるように、時効になっちゃってることだし、だから、なんていうんですかね。 あの修正をして、もう帰着してあのその、記載しないことについては謝罪をして、それでもう済んでるんじゃないかという問いかけと、あとは、まあ、今回話題になっているパワハラの案件がいきなりこうつけられちゃったんですけども、それもこう告発、一人も告発者いなく立ち上がっている事例っていうのは、全国探してもどこにもないわけで。 のの何にす る, あるのえ市長があ の, あ, のあれあれでしょシャワーえっとさあのあれ、はい、何でいろんなもの作っておいての、えー、そして人造をパワハラしたってダじゃないのそして自分はそういうパワハラスティにすたと思わねえけどもって人使いで相まったなんてえそしたらそのパワハラっていうのは職員だとか書、はいてのが全部見せ物だったって市長もやったなだ っ, ってあそれはからいうことなんてよ あそういういことなんです、っ最近あたの石川市だかなえっ、ー、と ね,、えーとねうん、似たようなやつで大阪の池田市のサウナを持ち込んじゃった市長の関係があってそれはサウナを持ち込んでそのサウナのタオルを職員に払わせていたこれはパワハラなんじゃないか業務と関係ないことをさせているというところでパワハラなんじゃないかっていう訴えがあってその池田市長のやつはパワハラも。 調査始まったわけですねなんですけど、うん、うちの場合は全くそう い, う, そ う, い う, なんかこう事件も誰からも告発もないままでアンケート調査とか始まっちゃってて何ていうんですかねあのもう立ち上げのところで相当この議論したんですけど、うん、そもそもその100万円授受注についても行政事務と関係ないところですからそういうのを100条委員会かけていいのかと。私は以前10 その文化会館の問題で百条委員会に提案したことがあるんですよなんで50億のつもりが96億になったんだとそれはこういろんなところを真相を突き止めるべきなんじゃないかってそれは共産党さんと一緒に提案をしたけど多数決で負けてできなかったんですけどねでも百条そもそもってそういうところでやんなきゃいけないことなんですが、まあ、そ政治資金100万円どうしてってねそれは悪い。あの 誤りだったんでそので、謝罪をしているわけ で, でそこで何を調査してどうするのかということだったんですが、まあ、実際この100万円受取の関係については、まあ、9ヶ月経って、まあ、尋問全て終えてまだあの振り返りの検証がまだ行われていないんですけども私の感覚だとここまでなんかこう新たな事実発覚みたいなところは何か何一つ出てこなかったなっていうふうに でおまけに今、パワハラの案件をちょっとお話しするすと、今、えー、パワハラの案件どうするかで、えー、いろいろ議論になりまして、えーまあ、これ今書きましたけど、あのパワハラの案件はまず、数を堂々と公開して、アンケートからあった数、な, なんだっけんなこう、36件実際に受けた。 36件あったとか、うん、見た聞いたが200何件あったとかっていう数の公表をしてである報道機関が委員長が「これは事実として受け止めて」とかっていうあの発言をそのまま流しちゃったんですねで全国版でそのまず事実があったということは確かですしこの事実があった件数が多かったというのが見出しになって。 全国版で報道これはあのこれから調査っていうところの中でもう極めて軽々しい発言をしちゃったもんだなということでまあその不信任の一つに挙げてるんですけどあとはあの認定です、ね、今実際尋問を始まってるんですがパワハラの認定って議員とやっていいことなんですかね そういう大会社会委員会に作って、刑務所が入って、聞き取り調査して、はいはいの、ちゃんとした、はい、あの調査すれば認定なんてできないん、ね、で、えー、ある程度、刑務所がす る, がする、はいはい。なんですね、で、まあ、いや、あの、自治体主張のパワハの訴えがあって、調べてる自治体が実はあって、安市というところでやってるんですね。でそこでマン、まあ 方やり取りする中でどうやってやったんですかって聞いたら市長案件だからこれまでのパワーラ委員会と全く別の 何, 何一つ姿勢に関係のない弁護士さんとその二人とあとその何一つ関係ない法学部の教授一人と三人で完全秘密会にして第三者機関として定めてそこに全部調査から全部お願いしたということだったんですね。 でまあ、あの今その、答申書とか全部見れることになったんですけど、まずそのどういう発言だったかから、その事実確認の段階でもう誰に聞くかというところから、かなり恣意的な要素が絡むから、そこも全部気をつけてあの、ちゃんと事実確認をして、この文言がいろんな背景の中で業務を超えたことなのかどうかみたいなことを、一つ一つ丹念に。 一つの案件について、まあ、5人ぐらいの聞き取りをやってこれは違うこれはそうだということをやってたんですね、まあ、その資料を全部その委員会で共有してこういうふうにやってるのできますかっていう問いかけを何回もやりましたでまあ残念ながら坂田から弁護士さんいらっしゃってるんですけどいや議員でもできないことはないみたいな突き落されてええー、と思ったんですけどじゃあ弁護士さんの役割って なのかなって僕は思ったんですけどそんな発言もあって実例としては議員がパワハラのまあ、委員会やってるケースが実はあるんですところが他のケースは全部その告発があったり議員のパワハラについてもやってるんですけど議員も明らかにこれはうーんその行政マンに対して圧力かけて。 のことをさせただろううととということを委員会がちゃんと決めててその上でパワハラのどういうパワハラだったのかって調査する百条だったんですねなのでこれ性格的に全然違うでしょと話したんですけどまあ新セグラブの人たちは「いやーそういう事例があるんだからいいじゃないか」って言ってで院長は最終的にはうん多数決でっていうか最終的には民主主義に諮ってという発言をしたんで。 さっきの、これはやましいんじゃないんで、共有しますが、パワーの認定は多数決でと、これはあの、えー、デジタルを通じて全国版になりまして、いろんな方からお声をいただいてるんですが、あのーはい、そういうことであります、まあ、ここにね、構成もわざわざ書いていただいて、100丁以下12人で構成、うち7人が。 佐藤委員長を含め<笑>、<笑>市長選で見逃しの対立候補を応援した自民党系の会派や新生クラブと、自域会5名とで多数派を占めているって書いていただいて、まあ毎回やるたびに、えーとえー、とそうなんですよね、12人なんだけど、一、えー、人はあの議長ですから、委員長ですから、そう 六対五で負けるわけですね。うん、まあ、そんなこんなで進んでいるんですが。果たしてどうなの、どうなることやらというのが、今、あの現状であります。はい。あのあれはどうぞ。質問。お願いします。はい。あの。はい。あれは 政調査票をそういう問題はいい、会議委員会で取り上げな一応、倫理審査会、政治倫理審査会というところで取り上げて、あのそれが、まあ、あの倫理に反するかどうかということはやって、えー、反すると、みんなの結論が出て、一応、あの公開の場での謝罪を求めるということになって、謝罪ということは行われたわけなんですが。 うんまああれはまさに交金の二重取りとかそういうことですからまあこれは交金とはまた全然違いますからねという性格の違いはあるたというふうに思っています。そっちの方は書いて思う思いにはねすべてとしては請を誤魔化したということはまあいろんな考え方あると思いますけどそういうふうに考える方は多いんじゃないかというふうに。 まただ、うん、あの政務調査費はごまかしてもいいけれども、はい、あと謝れば何でもねえないなという考え方で、規制をやろう。えーのまあ、クク一応、一応ね、一応その返金、一部返金ということと、あと役職辞任ということは行われましたので、えーまあ、そ, れそれなので、今、私はあの初の産業。 産業建設委委員員会の副委員長になっているんですが<笑>、えー、役職人員というのはありましたまあそういう形で決着させたいということなんだと思いますただまだ疑問のところがいろいろ残っていて、えー、監査請求が行われたりとかまたさらにコミュニティ新聞にちょっと書かれることになるのかなと思いますけどその辺はまだ不満の声があるということは受け止めています ありがとうございます。どう ぞ,、はい、どうぞ 対, 対立してんねんのあのあの何だや新生クラブははいと主張派というかええー、対立したって何のよくなるわけねえのまあねそうなわけ中一が何がやったらアセっパルティベーー、えーまあ、って言えばええまあねうもしやるって感じであの前の戦況に出るものは。あ, そ, あその方でやるじゃ No. No. No. 絶対、あの主張をどうしよやり、まねさってや。<笑>何ぐらい何まで行こうかのまの<笑>金使ってやりた金使ってやりい、金使ってや、ま、<笑>い、金使ってやりたい、金使ってやりたい、う使ってやりい、金使ってやりたい、金使ってやりたていますけれども、てい、金使ってや 足引っ張りあって足引っ張りあって、こんな顔裸とかでや、って100万円なってい、110円返すとかけるもんじゃねよ、こんなのもと。本当に、文化館の問題とか、はい、そういう重い も, 重いものさの110円返すことにしての疑惑を解明するもんや、こ、うんな100万円あと、そこが手をの、これは忘れて。そうなんですよね。まあ今 まあ、山形新聞の社説で書かれたり湘南日報でも社説でなんとなくこの百条委員会に対する疑問といったらいいかそういう記事が載るようになってきましたが、まああのまあ、基本的にこの立ち上げのところから私は私たち反対してて、まあ、立ち上がってるんで、まあ、議論を、まあ、あの一応調査も一緒に進めてはいるんですが。 うんまあ、特にこのパワハラの案件なんていうのはなんていうんですかね、まあ、い, ろんな場いろんな場面でこう印象操作を狙ってるんじゃないかなというようなシーンもあったりですね何、えー、ていうんですかねこう注意深くやっていかないといけないなというふうに思いますし、まあ、今回の不信任というのは、まあ、こう2つのお先ほどの。 報道の検討、あとはその第三者機関なんかにこう委ねないで、こう強引に進めようという、そういうことで、えー、行ったんですけど、うん、まあ、あのー、なんていうんだろう、市民の皆さん、どういうふうに映ってんのかなっていうふうに、正直思います。はい。市民の えー、なので、もう ま, まさ に,、ね、まさにこう清掃の具としてこれが行われていると、120万円、まあマックス120万円、税金使って、清掃の具として百条委員会が行われていると、まあ、こんなものなんですかね。 な い, ないしこくるパワハラに気てとかだと思うんですよね正直<笑>なんです、ね、よね<笑> <笑>の小林だ い, い、はい、そういう声をあのしっかり委員会でも伝えたいと思います。 そうなんですよね お, でおまけにですね最近になってもう一つ倫理審査会っていうのが立ち上がりましてこれは今度共産党さんの新察料価っていうのを毎週出してるんですけどそれのこう安分率って言って、えー、その 一応政 務, 調査費 政, 政務活動費だから議会に関係あるものないもので議会関係ないその政党の事業なんかは載せると安分しなきゃいけないととりあえずそれは決まってましたで共産党さんはそれを一応こう踏まえてあの、まあ、国会のことだとかその県議がこう言ったみたいな話はこう安分してそういう部分がパーセンテージが、 請求金額から引いて上げてたんですけど編集費は固定だったんですね編集なんぼ渡すっていうのはまあ考えてみたらなんぼ何編集したってまあ僕は同学でいいと思ってるんですけど編集士が安分されてないことに対してその「新請クラブ」からあの議員が出されて編集費も安分しろと。 安分してないのは何事だというのがあって、まあ、共産党さんもそれを踏まえて、いろいろ検討した後に、じゃあそれも受け止めますということで、えー、へへ返金したんですよ。なんですが、うんまあ、ただそれを、議会でもそれを認めてたわけです。<笑>認めててたしその違法性ななんていうのもこうはてなマークなんで でそれを認めてたわけなんですがだからあの共産党さんの説明の中で反省ということではなくて、えーまあ、こういう指摘があったのでこうこう受け止めて、えー、返金しますということだったんですがまあなんか反省の弁がないとかそういうことを根拠に倫<笑>理事審査会の請求がありまして倫理審査会というのは3人議員が請求するとあの自動的に立ち上がる仕組みになっているので。 えー、今, 度今度その臨時審査会の白河屋がいけなくなったんですけどあの今度私たちあの3グループからは工藤委員とナンバー委員議員があのそれに参画することになったんですけどもまあね何ていうんですかねそんなことをやるんですかねっていう感じなんですよねあとすいませんあの、えー、もう一つだけ えー、私たちその議会のたんびの質問があります質問の時間というのを決めてるわけです、ね、けども総括質問というのがあります、えーまあ、これは会派に割り当てになっていって会派として何分っていう割り当てがあって私たち市民の声閲両家として2人で、えー、今まで30分の時間割り当てられてましたでまあ申請クラブは、まあ、人数もありますからあのうんと今まで70分とか80分とかあったのかなそういう感じだったんですけど うんまあ、人数割をすると不平等だというのが、えー、申請クラブの団長からあって今まで30分の決め方っていうのは20分そのまあ基本時間として認めててそれプラス1人につき5分という形で30分だったんですけどそれだと不平等だって話が出て、えー、基本時間を10分にしてきたっていう話になって、えー、私たち20分とで申請クラブが人数の分 加味されて、でも70分になったのかな65分だったのかなそうそうで全体の時間からすると議員の質問の時間全体が1時間減るってことになったんですよ私はそれ市民の時間が削られたっていうふうに思ってそれは民主主義的に後退ですよねっていう発言をしましただし今議会改革が進んでどんどんその 発言時間に対しても1人会派だって認めようとかねいろいろこう全国議会いろいろうい組んでる中で発言時間を自らが減らすって何事だっていうそういうことを言いましたがまあ知らず懇説という何つなんですかねあのあそうですかみたいな発言で今後議論しましょうみたいなことで、えー、9月議会からそういう時間の編成になったんですけどもまああのうん質問に対してはその。 当局といろこうやり取りしながら進めていくんですが10分減るとすごくこうやり取りがまたしにくくなってですね、えーまあ、想定質問とかなんかこ う, こうやりにくくなってんですけども、まあ、そういうこともあったということをちょっと申しあの添えておきます、はい、ありがとうございましたえー、あのもう時間がだんだんもう4時に近づいてきましたがあの何でも結構ですあのご意見とか 質問とかありましたら、お受けしたいと思います。はい、どうぞ。一番大切な問題っ、はいうのは、命と。それから、病院の救急医療体制の。まるで、っなんてねって言えばいいか、あの、脳梗塞が起きて、血液が搬送される場合。今日は、お客様いませんよって言われて、それで、あの、サラまで、ひきまでの。うん また、あるの病院あそこで回り、まあ、なのこれってこの障害病院っていうのは救急して病院なっているのもくそわらずの患者、はい、を受け入れないということなんてあれになるわけです。俺を思ってんねんの。そしてうちの覚えてる人も脳梗塞で運ばれて障害病院で受け入れに行くであまりの病院までやられるわけだ未来日程がで手説明になるんじゃんなくなったのよ うん、俺はあの年もあるけど、89くなって、る人だけどの、やっぱり今の少年病院の医療体制どうなっているいのかって、俺、すごく疑問で思うのよ、うん。そして、うちの弟も俺、消防法の救急隊長をしたんだけど、今、うん、手に入ったんだけども、彼い、いわく、少年病院はウイルスに渡すときに、運はだめだと。<笑><笑> そういうふうにしてのみんな言ってるわけだ、はい。そして他のの、うちのちょっとトとックスも読まれいな い, でないけどこの少年教育って何だらなんだってないの、はい、あれ市民教育なんだかって言ないよ。ほんと公務勤務でのほんと、あの、観客な何とも来んないのれあって、だから俺、次回とか、そういう資料だとするわ、ち、う、ゃ、ん、んと解決しての集中教員が 死亡を果たすようにね、いつばしてもらえて、ねうんの。運に行くでは一緒にいるのが運であると感じであそして医者に行くって坂でも、日本海まで歯ご開いているときはなくなったるいや。そしてうちなんて、あの、脳梗塞って、あの、心筋梗塞を出していっておいてもそして、弁当面にとった場合、胃腸にしたり帰れって言れてたやそして帰りたばらだって、 どなたまだ笛が悪くなったか、その医者がの、救急車でっいつけるや。治してるやんって言ったら、脳梗塞もあとこれ、進んでの、マジ残ってや、うん。それでも、その件で謝りもしにけるよ、うん、全然。だからそういう医者が、若い医者がっらしないんなんとなく、あの、どこかの病院から来おいで、なんてったらええや。うん 長いくな だ,、うんえー、だからそういう医療体制では全然ダメだなんね。うん、我々でいずれ突っ込あたって何にしたって、月配で運ばれていいうよ。脳細かいやすみ細かなんて図鑑の仕事だよ、うん。それを見れない医者がいるっ て, って全然、誰も見てもらわないくらい、逆らさた方がいとか、他の脳性に言うとかって言われて い, いよ助かる人も助かるからい、ありがとうございます。あのうん 日本海病院と湘内病院を比べますと医師の数が倍違うんですね。あなので毎、まあ、回この医師不足でその、まあ、いろんな項目がある中担当医がいない部門があるとかというのがいまだありましてそこはあの大変問題だと思っていますで、まあ、新しい院長さんになっていろいろその辺も努力しているとこなんですけども。 まあ、この坂田の日本海病院と比べられるとですね本当こう差はできているということですでまあ地域医療体制で、まあ、坂田は非常に大きなモデルを今組んでて、まあ、実は鶴岡の、うん、産物一家さんがそこにも加盟して、えー、その、まあ、福祉と医療とをこう加味してですねその 地域医療体制を組むみたいなことを今先進的にやっているところがあってうち、えー、の鶴岡でもそれに準ずるような形のことを、えーまあ、議会全体としてそれを要望を上げて市としても検討しているそういう段階ではありますで、まあ、病院の機能をお、まあ、救急もちろん救急病院救急に対応する病院でなのであの今ねうん今ね 直近がどうなっていれあれですけど循環系は循環系はさほど問題なく受け入れているという話は聞いてはいるんですが実際い今それちょっと前の話なので今どうなっているのかちょっと改めて確認しなきゃいけないんですけどもあのー、まあいろんなご指摘をいただいて、まあ、コロナのことを含めてですね、まあその 充実させなきゃいけないっていう、その、ことは重々踏まえて。まあ、今やってるところだと思うんですけども。あの、うん、ご指摘のように。日本海病院との差はあるというのは、歴然とし、事実だと思います。集 中, 中病院の指定が当てるんでゃない。はい、はい。集中。危機者にしたら、見ても終わりにって言うだけ。まず、ここから先と同じように、ただいましての。うち、ん、は、今日、お医者様にいにさげ、じゃ、おさえてい 未来に行ってなれば、こら辺のもっと魚だとか、俺も、あんまりあ、うんまり読みねえんだけど、その間の坂だまで予算つくるとか、そういう図鑑での、行くふうもあそうないう急病院で読みに行と、アウトなんだんね<笑>。まあ、それは も, もっとそうだと思います。は、はいはい。だから、そっちな ん, ん, にんのもの、だからみんなに言ってんのも、べ物はる、うんだよや。 中身はのねだからはだ、俺、緊急会議はそ の, その人らとまあ一番大ていもの、本当、ね、あ の, あのいろいろミスなんてのあの、何年前だかやってやれ、若い先生が手術したら水飲まで、それって何だったりしそしてつろうがすで、絶対開いて4000何百万を賠出したら、高さ動いてるよ。うん、それはね。 医療ミスで。ちょうどいなかってましたかもしれない今からもう、はい、何年、5年間、はいはいはい、かけても、はいはいはい、そういうのもあったねやだか、うん、は本当でもう少し鈴のいい医療っていうか、医者の紹介じゃねえか。大体医者の紹介状って言われ、うん、て言いいだろ、大学の病院さえ医者で紹介状かいいってるってのは、大いけるもいいや。 医者の紹介にも医者いなというってあのね そ, その紹介の関係は今あの 弁, 解するわけで弁解するわけじゃないんですけど全国的にそういうことにはなっていますで紹介がないと、うん、今7000円になったのかなそういう料金が設求されるというのもこれ全国共通でそういうことになっていまして 僕、えー、それは庄内病院だけの話じゃないと思いますが、まあねなんで金額が上がっちゃったのかなっていうのはそういう希望はありますけど。ただで返金よ。いやーそう。どう今えれそれ誰のあれ？紹介かどっか行ってもうな。うん、え, どうえかかりつけ医から紹介状大丈夫なんじゃないですかそんな お, お金そう。 病院大病院から大病院までだと結構、紹介状って結構お金かかりますけ ど, 言いましど、すみません、僕、そこまではよく分からない。すみません、正直分かりません、ど, どうなってるのか。だかかかは全然歩いてるのえあどな、はい、はいいでですっがせんんくく他のの皆さんいかがでしょうう機会ぞ であの大道合併はちょっと問題があったわけです、はい、んだと思うのはれだっけとか大層部の運行原理。うん。それ、うん、でそのままさ薬器つながってきてもらおう。車で10かそこらんていかさこそ、小遣ってしまいがいい感じで。そこ残ってるのが公園うん、うんと、ほか の, の方もパトロールで薬器、うんまあ、だけで見えるもんでよ。 あしいうも は, はい、はいはいはいはいあの人とは何、うん、を思ったけどもどの大問題なのかあの会議会議会議会議あるでしょはいその病院にあるんあゃないですか会議かああ 介護僕の介護職1年、<笑> 2年ぐらいやってましたがあの給料では。 あの給料ではとてもじゃないけどやっていけないと思いますよ、特に。やっぱもやっぱりよいやー、おっしゃるとおりだと思いますね。じゃ あ, あ、はいい、そうなんですよ、その介護職の、だから9000円上げりゃいいって問題じゃなくて、平均からすると、うん平均からすると、もう10万円近く違うんですよね、その報酬が、7万円ですから平均 の, そのお、まあ、会社員と比べると、介護員の。 そのの報酬っていうのは7万円だからそれもあって今介護職は不足状態にあるということになるそうですそ う, そ う, そ う, そ う, うれこれ大変な問題だと思いますしそのケアとかねそういうところにケアとか教育とかそういうところにお金かけかなきゃいけないっていうところだと思うんですよだから、まあ今回 あの触れませんでしたが軍事費 2% だとかそういうことの前にやることあるでしょうというのが僕の言いたいことでして、まあ、この辺はのホームページには全文載ってますのでぜひお読みいただきたいと思うんですけどあの、うん、確実にその 2% 上げるっていうことになると他の予算を削ることにだって誰考えてもそうなるじゃないですか。 減らすのかっていうことなん で, すよでまああの先週じゃありましたけど国債組んで軍事費なんていうことはできないと思うのでどっかそのね財源の中からどっか減らしてっていうことになるからあのそうなんです。でまあ教育のことで言うと今回あの、うん、物価の高騰 と,、えー、と燃油高騰対策で市、えー、としてですね11月から3月まで給食費 全額無償ということにしましたこれは私とてもいい決断だったと思います、まあ、国から降りてくるお金があっての話ですよね、うん、何を選択するかと自治体採用になっててそこで給食無償化っていうのを選んだのはあの大変いい決断だったと思います、まあ、その決断についてもまあ3回ぐらいあの今回臨時議会ありましたけど申請クラブからどういう経緯でこうなったんだとか はうそうあうそうとりあえず3月まである人ん<笑><もう><笑>うう<笑>でもう全部すよいい。えーあとなく まあそれもね、いろんな捉え方、あ, ありがとうございます。それも、まあいろんな捉え方あるんですよね。うんうん、あのだから、そうしたら。それは中央バスだか、中央バスでの代償に入るしてれば、別の配列って言ったらや、本当で、ある程度困った人とかの無料方が生きてるものみんな、あの、無料方って言えばや、ワクチンもますます早いで、金ある人はますます人って言ってきてや。だって今のワークチンだってんだろう 今、ああ、ありけの終わってても、みんなでありたって、いや、石原高橋さん、ばっかぼかのうけていっちゃいや、それさ、言うつと、3000、4 0 0もんばるわけですや。だから、それだけの、そういうふうな人もいれれば、いや、本当に、はい、みんな人もいっですそれをみんな、あの、一般的なの、みんなで止まば、簡単な だ, だけみんなで止まる言われるでや、やっぱり、困った人を、 そそそのののののののは、は、がけるるる予算のいかあの本当ダメあありまます。す、うん。す、ま。本当おおんんいいででででうそう。あのうん、あのか格差是正と大事なところではあるんですね。ただ、うん、最低限の保障というところの中でこう給食とか教育費も捉えていくと。 全額みんな無償だということは、もう平気で諸外国やってますから、だからそういうのに基づくと、教育はもうあの原則ただなんですっていう中で。 そんなお金もの よ, うでよみんなも供給を開いているら人作ればいいけども。ただこれ、いつかよくて、それならの疲れによっての、成立代理の認めてや、何千万、五千万以上くもば買い、あの、いろいろ払いにというやつだ。はいはい、はい、まあ、うん。そういう考え方はおかしいもん。みんな安全だったよ、今見てての。 教育ってなんだっ て, やだら教育やってみんなまあね、給食の無償化については、まあそのまあ、基本的にはその教育無償化の中に、給食も含めて無償化をするという、そうい う,、まあ、なんとうのか考え方があって、そういう意味での無償化だと思うんですよね。だからまあ 各社是正の考え方はもちろん分かるんですがこれもだからその、うん、なんだええー、の条件を設けてうんぬんってやった方がいいのかっていうのはこれあの国の国ほも議論してると思うんですけどもあの、うん、私は基本的に給食の教育無償化っついったら給食もつけて無償化になるべきだと思ってます。でまあ えー、あともう給食のことでいうと、まあ、いまあ有機給食有機野菜を作ったり有機米を使った給食っていうのは今着目注目されてまして、まあ、鶴岡も実際年2回だけ有機米を使った給食になってんですけど、まあ、全国見渡してみると千葉県のいすみ市ででは100有機なんです、ね、まあ、あのー、食文化創造都市でもあり給食発祥地の鶴岡としては。 まあ、今後、まあ、そういったところも踏まえて、ちょっとこう、改善といったらいいかな、あの、進めていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っていて。まあ、そのあたりも、今後、お、よる提案をしていきたいなというふうに思ってます。はい。すみません、あの、二時間経過して<笑>、うん。どの長い時間、ありがとうございました。また、どうぞ、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。